窓の外からみんなの話を聞くだけで会話に参加できないなんてあの輪に混ざりたかったなあなんだなんだ面白いことかオイラにも教えろんああ実は酒場の客たちがある話題で盛り上がっててねずばり誰がモンドで最強なのかって最強なあ 一撃でヒルチャールを数体倒せたら最強かだよなお前も立候補しようそうだパッタンそれってもう結果は出たのかいや自由の都に暮らす人がそう簡単に意見を一致させることはないよもしそんなことが起きたら空から漁師トーストが降ってくるだろうねみんな自分の推しがいて持ってる情報もバラバラだでも その方が議論が白熱して面白いだろう今支持率が高いのは確かダンディライオン騎士と闇夜の英雄だったかなオイラはお前を応援してるぜひとまず酒場に入ってみようぜ面白い話が聞けるかもはあ、その自由奔放さ羨ましいよ俺のことは気にしないでくれ 俺もぼちぼち仕事に戻るかいらっしゃい今日は何を飲むモンドの最強あまり気にしたことないね ら何かしら情報があると思ったのにそうそうそういうのが聞きたいんだ情報を扱うような仕事は担当外だがな強いて言うなら闇夜の英雄かね彼はアビス教団から人を助けたとそう話を聞いたことがある出た裏情報というかアビス教団のやつらって。 本当にあちこちで騒ぎを起こしてるんだな何になさいますかたとえ幼なじみでもや一人前の冒険者たるものお酒に強くなろうと鍛えてるんだけど一緒にどうだいうんモンドで誰が最強かを聞きたいってそりゃあやっぱり大冒険家スタンレーさんかな 教会のサイルス会長もすごいけど人若界の魔獣とまともにやり合えるのはスタンレーさんくらいだからね人若界の魔獣強そうだなもしお前の前に現れたらお前でもビビりそうかにゃーいそうだよなあまあ安全第一だもんな おお前もモンドの名手を飲みに来たのかえ<笑>最強といえばそりゃあもちろん我らが陣団長だろ<笑>だってよ陣団長は剣を少し振るっただけで遺跡守衛を倒したんだぞ一人で ダダウッパのたりの三大部族もいっそできるそのおかげで俺レとじゃ平和で暇なんだうん確かにジンは頼もしいよなでもこいつ酔っぱらいすぎじゃないかオっと冒険だ どうだこの女性の会心の最新作を聞いていかないかんモンドの最強は誰かって、うん、それなら多分あの赤い服の女の子だろうなそうだ半月前俺は暴風山地でインスピレーションが湧くのを待ってたんだが。 その時何があったと思うなんだなんだとんでもない破壊力を持ったやつと遭遇したんだよそいつのせいで暴風山地の地面が一瞬にしてえぐれてねすげーあの時俺は木の陰に隠れてて赤い服の女の子が逃げ去るように走っていくのを見たんだ彼女が通った場所は見事に変わり果てていたよはあでもな 誰も俺の話を信じてくれないんだまあ女の子とその破壊力は普通だったら結びつかないもんなきっとあの子は誰も知らないような強力なお宝でも持ってるんじゃないかもしかしたらそれはモンドで一番すごいお宝かもしれないあ お, お宝おい聞いたかあくまで俺の推測だけどないや 金融詩人の直感ってやつだな。そんな。で、その女の子の名前は？うーん、名前は知らないな。あまりモンドでは見かけない気がする。でも信じてくれ。全部本当の話なんだ。ああ、謎が多いなあ。まあま、情報あり。 やっぱりパットンの言ってた通りだったなでもこのままみんな自由に意見を言ってたらいつまで経ってもモンドの最強が誰なのか決着つかないぞあそうだジンに聞いてみるのはどうだセピロス騎士団の公式ランキングとかあったりするかも お前が対象としてカウントされてるかどうかだろうな。まあオイラはお前の実力を信じてるぞ。 最強は誰なのかって情報を集めてるんだけどセピロス騎士団の公式ランキングとかあったりしないかモンドの最強すまないそういった資料はないなそうかけえこいつが5位までに入ってないか期待してたんだけどな<笑>そんな統計がなくとも。 私は栄誉騎士の実力を疑ったことなどないぞそうだそういえば最近またアビスの魔術師がモンドの周辺をうろついているらしいもしモンドの周りに用があるなら気に留めておいてくれると助かる君の実力なら人々の安全を守るくらいわけないアビス教団のやつらを倒したら きっと彼女のランキングも上がるよなとにかく倒すぞ<笑>なんだか君たちのやる気に元気をもらえた気がするでは気をつけて行ってきてくれ。 これ…城内爆破は反省室怪我人いるところに人団長あり山火事は一巻の終わりあここれはガエお兄ちゃんが書いてくれたのその生きるための心得だよ 生きるための心得つつまり絶対にしちゃダメなことでないとすごくすっごく怖いことが起こるのうん<笑>あ自己紹介を忘れてたクレイはクレイだよよろしくねオイラのことはパイモンって呼んでくれ あなたたちのこと知ってる。モンドを助けてくれた栄誉騎士でしょおあ。オイラたちを知る奴がまた一人。感激だな。うん、アンバーをねああ、今はそれどころじゃなかった。じ、実はね、とっても大事な用があって、地図を持ってここまで来たの。あ、あのね。 ささやきの森に埋めた宝物が、なくなっちゃったの。た、宝物しかも、宝物も持ってる。女性が言ってたやつって、クレイなことかもな。宝物がなくなったのは一大事だな。オイラたちも一緒に探してやるよ。ほんとありがとう。えっとね、宝物はね、 この位置にあるの。地図埋めた場所に小さな木の札を挿しておいたから分かりやすいと思う。木の札宝物がなくなった理由が分かった気がするな。英雄騎士のお姉ちゃん、早く行こう がなくななったのにどううしして楽しそうなんだうっだって最近レザーもアルベドお兄ちゃんも忙しそうみたいで邪魔しちゃいけないのでもクレイは新しい友達ができたんだもんお姉ちゃんが助けてくれてクレイとても安心だよ<笑> そう、穴が開いてるなアビスの魔術師かまさか、ジンが言ってたやつじゃモンドの近くをうろついてるっていう。あれあいつの手、何か持ってないかああクネイの宝物だなんだって<笑>ち、スケットを連れてくるとはな作戦変更だ。 待て逃げるなアビスの魔術師前に森で遊んだ時はいなかったのになんだか可愛いねふわふわしてて柔らかそうさっさとそれを返せやかましいせっかく手に入れたんだ返すわけがないだろう お前たちさえいなければあのアビスカエンよだから絶対返してもらわないとアビスの魔術師がいなくなったどこ行ったんだ でやればできる子なんだよ栄養騎士のお姉ちゃん 悔下す。 追<笑><笑><笑><笑><笑><笑>いつかれたか。 はやるみたいだなだがここまでだおい何をする気だ<笑>人々の噂の中から最強の人間について情報を集めさせてもらったそしたらこの赤い服のガキがモンドでも最強の宝を持っているというじゃないかその宝が我々の手に渡った以上 お前たちに勝ち目はない。そうだな。お前たちでこれの力を試してやろう。ダメせ、絶対にいじっちゃダメ<笑>その焦った顔。今になって怖くなったのかどれどれフ、うん火の因果。はははははは。 ケが人いるところに仁団長。 ががモンドで最強って噂があるわけだ少なくともオイラは相手にしたくないなでもクレイなんで逃げてったんだあそうだ騎士団に戻って神団長に今回の一件を報告しよう クレ先に答えてほしいケガ人はケガ人はどこにいるんででもモフモフはクレイのものを盗んだだけなのにクレイの爆弾がまががおいらが言った「アビスの魔術師は悪い人」っていうのはただの言葉のあやだぞ。 アビスの魔術師は人間じゃないあいつらはそうだな人類と敵対する悪いやつらだモフモフは人類の敵悪いやつえっええー、わ分かんなくなってきちゃったあこれは私のミスだなクレイはまだ幼いから ここういういいとを教えていなかったんだアビスの怪物どもはモンドの脅威でありとりわけ最近は活動が激しい な, なるほどおいら分かったぞきっとやつらは宝物の噂を聞いたからクレイを狙ったんだおいらがクレイの宝物を手に<笑> 何なのかか知りたかったみたっみいにえっと今回の手柄に免じて今度のバドル同う祭の参加を許可するバドル同う祭やったーお姉ちゃんも絶対お祭りに来てねふううまくまとまったみたいだなしかし。 しかしクレその宝物をどこに隠していたきくまた星落としの湖の魚に何かするつもりだったんじゃないだろうなち違うよオイラたちもすっごい見てるよクレえっとあのククレ 反省室行ってくる？<笑>クレイ1人で反省室にいて退屈しないかな？<笑> これ、バドルドー祭のために特別な宝物を作ってるんだ。宝物。ウキューの形にしてみたんだよ。可愛いんでしょ？<音声>うん、バドル防災が始まったらきっとみんな気に入ってくれると思う。はあ。ジンがこの話を聞いたら。きっと。 クレイの反省室で過ごす時間が長くなるだろうな<音声>ううはもっと気をつける次はね 安全で偉大な冒険をしてみせるからね冒険者協会には冒険の心得があるって聞いたけどお願いしてみようかなはあサイリュス会長がこの話を聞いたらきっとクレイの反省時間を延ばすよう仁に頼むだろうな。